その次のこれをですね値段でもう一度、ちょっとこちらで見てみますと、最初9 3 2 0百億円です、でそれから最初の浅いところに埋まったごみを1億3176万円で取れば、ちょっと値段が上がって9億5600万円という価値の土地になります、そのあと、さらにですね新たな埋設物が見つかったから、8億1900万円分、その除去費用をさっぴいたですね。 1億3400万円で売り渡したということですが、そもそもこの8億1900万円もかかって除去する、このごみがどんなものだというものは、どなたがどのように確認したんでしょうか。佐川理財局長 お答え申し上げます今、委員おっしゃいましたように、3月11日にです、ね、森友学園が学校の建設工事をやっている最中にです、ね、新たな地下埋設物が見つかりまして、まあ、そこにさまざまなごみ棟が発見されたわけですが、それを3月14日に、私どもの近畿財務局、それから国土交通省の大阪航空局、および現場の方々と一緒に現地を確認したわけでございます。福島君何が埋まってたんでしょうか 様々と言ったけが何がどのような状況で埋まってたんですか、はい、下がり大局長、えーと。本件に関しましてはあ、大阪航空局の方で全体の見積もりをしておりますが、その時点で新たに見つかったものとしては、えー、廃材、あるいはプラスチック、あるいは生活ごみ等々でございます。 福島君それは有毒で有害な土壌を除去するための法律の対象になるようなものだったのでしょうか。佐川理大局長その有害関係の法律についてはつまびらかではございませんけれども、今言ったようなものが埋設物として発見するということでございます。福島君 これ最初の一、ね、億三千百七十六万円の部分はです、ね、鉛とかヒの有害なものだからこそ、法的に除去しなきゃならないものだから、負担を、国が負担をして取ったんですよ。有害じゃないかわからないのなものの費用負担を、なぜ国がやるということを決めたんですか、お答えください。佐川理財局長、えー、お答え申し上げます えー、そもそもこの経緯はあの委員ご承知のとおり、貸付契約を結んでおりまして、えー、国と法人の間で学校を建てるという、要としてのもとでの貸付契約でございました。えー、それをもとに、えー、学校法人は建設をしていたわけでございますが、その途中で見つかったのは今のお話でございますが、いずれにしましても見つかった28年3月でございまして、えー、本学校は翌年、1年後の29年4月には開校予定ということで、えー、そういう意味では開校がこの切迫してた時期でございます。 そういう意味では、大量にこの深いところから見つかったゴミを何としても早く取りたいということでございまして、そういう意味で大阪航空局と議論をいたしまして、 これ、国があの撤去するという方法もあったかもしれませんが、それはまあ入札相当で相当時間がかかる制度でございますので、そういう意味では、あ先方から早く学校を開校したいと、したがって、深い埋設物は自分で撤去して、早く開校したいというご意向でございましたので、もともとこの貸付契約にはです、ね、売買予約契約書が同日に結んでございますので、先方が買い取りの意を示せば、その場で買い取りに移行すると、こういうことでございます。 いや、これね、8億も値引きしてるってことは、本当にそれが、除去が必要なのかどうかを精査するのは国の役割じゃないですか。皆さんの財産じゃないんですよ。国民の税金で買った国有財産を安全か危険かも判断しないで、向こうのいいねでやるっていうのはおかしいじゃないですか。これ 八億一千九百万円の根拠は、一万二千二百リュウベイの残土を搬出してです、ね、その代わりにきれいな土を一万一千百リュウベイ入れるってなってるんですよ、それをやるとです、ね、ダンプカー四千台分ぐらいです、四千台のダンプカーが機き換えすれば、当然やってることは分かりますけれども、実際に工場をやったかどうかは確認されておりますか。佐川理財局長 今、委員お申し上げてました8億の話は、大阪航空局が専門的知識に基づきまして、工事積算基準というのを持っておりますので、それで計算をしているところでございます。 それと、実際にその確認したかどうかでございますが、私ども、国有地を売る場合はです、ね、時価で売るというのが基本でございます。従いまして、不動産鑑定士に更地の価格を鑑定していただきまして、そこから大阪航空局が積算した埋設の撤去費用をです、ね、差し引くというのは、いわゆる時価でございますので、適正な価格で売っているということでございます福島君、いや、あのね不動産鑑定士が出した時価は9億5600万円なんですよ。 で普通、ゴミが埋まってた時のものも含めて、不動産鑑定士は値段を出すねです、その土地自体の。今回はそれをやらないで、八億一千九百万国交省が見積もったやつです、しかもそれ、今聞く限りは、搬出してるかどうかもチェックしてないっていったら、八億一千九百万円のお金をそのまま利益供与したと一緒じゃないですか。だからこそ、この取引は怪しいということを言ってるわけですよ。 これが次のやつです学校設置のです、ね、認可の話も怪しい問題があります。これ、平成二十六年の八月二十日にです、ね、設置計画書というものが森友学園から大阪府に提出をされております。 そして1回、12月18日に大阪府私立学校審議会で12月定例会が開かれたんですが、このときに設置認可は、普通はです、ね、大体1回取るときが多いんですけど、大部分なんですけれども、答申を保留し、継続審議というふうになっております。そのときの議事録は資料として付けさせていただいております。資料の6というものがです、ね、そのときの議事録であるわけでありますが、一番上が答申。 で6の2というのが、12月定例会の議事の内容ですけれども、申請内容等によって確認すべき点があるため、継続案件とすると、臨時の審議会で審議をすると、回却下されて、わずか一か月後にです、ね、臨時会というのが開かれる、これも滅多に開かれることはありません、わざわざ開かれて、条件をし認可適当と認めるという答申が出されました、そこで付されている条件というのが、この6の1という資料でありまして、 この2パラグラフミに、小学校建設にかかる工事請負契約の締結状況、寄付金の受け入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出願状況、開校に向けた進捗状況、つまりこれを見る限り、何の準備もほとんど進んでないわけですよ、資金の計画も、工事も、そうしたカリキュラムも決まってない段階で認可を出したんですね。 学校の設置というのは、先ほども申しましたように、原則、校地や校舎を自己所有するのが、えー、それが原則だというふうに思います。まあ、これ、小学校でありますから、自治事務で大阪府の設置の認可でありまして、そこの大阪府の基準では、校地校舎、その他の施設は、自己所有であることと明確に規定されています。ただ、例外としてですね、えー、借地の上に校舎がないこと。 校舎の部分の土地だけは自分で持つことということがです、ね、基準であるんですが、この森友学園の場合は、借地の上に校舎がありますから、この基準に照らしてもおかしいんですね、大阪府のこの認可っていうのは、もうそもそもこの大阪府の認可基準に照らしても、認可するのはおかしいと思いませんか、文科省。上田高等教育私学部長 お答え申し上げます。お話のとおり、本件につきましては大阪府知事が認可権限を有しているものでございますで。それは大阪府の認可基準に基づいて審査をするわけでございますけれども、その中には、コーチは自己所有であるということ。 で一方で、これにかかわらず教育事業支障がなく、えー、かつ次の基準を満たす場合に限りということで、以、え、下、ー、ございいまますい、えー、失礼たたしましたそれであの、本件につきまして、大阪府に確認をいたしましたところ、設置認可層適当という答申を出す際には、 申請の段階で現に土地の所有または借用が行われているか、あるいは相当程度の確実性を持って土地を所有または借用できる見込みが求められるということでございますで。ご指摘の点につきましては、土地の買い受けないしは借用を予定している相手方が国であり、森友学園のみが近畿財務 局, 等 に, 近畿財務局に対して、国有財産の取得要望の申請を行っている事実が確認されたこと等をもって、えー、判断をしたものというふうに伺ってお い, います福島君。おかしいと思いますよ。 これ見てください、まだこの段階では貸し借りの契約はもう一切結んでないんですよ、審議会も開かれてないんですよ、しかも審議会が開かれれば、無条件で認められるんだったら、審議会なんてそもそも必要ないじゃないですか、普通は審議会を開いて、貸し借りの契約を結んだ上で設置の認可が出るのが当たり前じゃないですか。 そうじゃないというのは何か裏でですね、怪しい力が働いたんじゃないかと思うんですよ。そこで、この大阪の例はあえて聞きません。私立大学は文部科学省の認可だと思います。松野文部科学大臣、土地の借りか、所有もしてなければ、賃借の契約もしてないような人が、大学設置の認可申請を出してきたら、文部科学省はそれに認可を下ろすことはできますか。松野文科大臣。 大学の設置認可申請につきましては審査基準に基づき大学設置学校法人審議会による専門的な判断を踏まえ認可を行っているところでありますこの審査基準におきまして、工事は申請時において申請者の自己所有でありかつ負担付きでないこと、あのまあ、定当権が設定されていないことでございますが ととしてている一一方で一定のの条件も用を認めております具体的には申請者名義の借地権の設定登記がなされた借用、または開設時以降、原則20年以上にわたり使用できる保証のある借用であり、地方公共団体、国の所有する土地であれば申請時までに貸付についての議会の議決等がなされているもの。 地方公共団体等以外のものの所有する土地であれば、新生児までに小さくの契約等が締結をされているものとされているところであります福島君だから今の基準に満たすと私立学校の設置、私立大学の設置許可は出せないですよね、議会の議決とか契約もないから出せないということでよろしいですよ、端的にお答えください。はい、一言で村田市学部長 えー、事務的にご足をさせていきます、はいあのはい。先ほどお話がございましたけれども、大阪府からの二十七年の一月の段階でございましたのあくまでも認可適当という条件を付した えぇ、答申が行われたものでございまして、最終的な認可は、その後の進捗状況の報告を含めて、はい、本年三月に大阪府が開校に向けた準備状況について確認を、最終的な確認を行った後で、認可が行われるということで、あの、承知しております。い答えてない、答えてな い,、はい。私立大学です。あの、私立大学の場合は、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますけれども、ただ、これは、あの、あくまでも私立の小中学校の認可にかかる問題でございます。はいはいはい なぜもごもご言うのか分からないですけれども、私立大学でできないものを今回、私立小学校でやって、まあ、法律を選択して、で脱法的な疑いがあるわけですよ、土地を買う値段もおかしければ、設置の認可の状況でもおかしいというのが、これなんですねで、あえて言いますけれども、この小学校の名誉校長とされているのが、安倍昭恵先生という方で、右を見ると、安倍晋三内閣総理大臣夫人と書いております。 この理事長の籠池先生の教育に対する熱い思いに感銘を受け、このたび名誉校長に就任させていただきました、この事実、総理はご存じでしょうか安倍内閣総理大臣あの、この事実についてはです、ね、事実というのは、うちの妻が名誉校長になっているということについては、承知をしておりますし、妻からですね、この森友学園ですか。 の先生のです、ね、教育に対すする熱意はま素晴らしいといいとう話を聞いておりますただ、誤解を与えるようなこの質問の構成なんですが、私やです、ね、妻がです、ね、この認可、あるいはこの国有地払い下げにです、ね、もちろん事務所も含めて一切これは関わってないということは、はい、明確にさせていただきたいと思います。もし関わっていたんであればです、ね、これはもう私は総理大臣を辞めるということでありますから、それははっきりと申し上げたいと、このように思います。 福島君、まあ、しかしこれ、もうホームページのねトップにこれが出てくるわけですよ、で当然、この学校が開設されれば、私学助成金も入ることになります、この学校にそれ以外に、文部科学省以外に何か補助金は出ておりますか国土交通省有機住宅局長、端的の、ね、お答えいたします。 国土交通省では、建物の木造化、木質化を推進するために、先導的な設計、施工技術を導入し、建築物の木造化、木質化を図るプロジェクトに対しまして、通常の建築物と比較して、木を用いることで割高となる金額の一部を補助してまいっております。学校法人、森友学園が行う小学校の校舎等の建設については、この補助事業に基づきます補助金を交付しております。 補助に当たりましては、公募によりプロジェクトを募った上で、学識経験者等による協会委員会での審査を経て、えー、採択を行っているところでございます。森友学園のプロジェクトは、平成二十七年度に応募がございまして、 同年に採択した8件のうちの1つとして適正な審査を経て採択したものでございますいいこのプロジェクトは27年度から28年度にわたり工事が行われており2か年で合計六千二百万円約6200万円の補助金を交付するものでございますというふうに、はい、6200万円のものを補助金が交付されるもので重大なものなんです私は総理が関わってるっておっしゃってるわけじゃありませんあんまり無きになって反論すればするほど怪しいからね 先生にご答弁をぜひお願いをしたいんですけれどもあの、この学校はです、ね、先ほど申し上げましたように、最初、賃借でってやったのはですね、学校の用地をですね。 学校の用地は普通は買うんですよ、国有財産。それを特例でいろいろ議論があって賃借をしたというのは、学校の設置の当初はお金がかかって、この学校は自己資金がないから賃借にしてくれということで、寄付金集めがですね、設置認可の条件になるぐらい苦労されてました。そこでこの学校もずっと寄付金集めをやっておりまして、次。まあ、こういうのがですね、府警の方皆さんにですね、渡されて、寄付をお願いしますというものが出されておりました。 ここでお手紙がですね、記念小学校設立に向けてという、加賀岡理事長のお手紙がありまして、えー さて、かねてより保護者の皆様からご要望をいただいておりました小学校開設の件ですが、ようやく10年来の構想が実現する運びとなりました。しかしながら小学校の建築には10億円の費用を要し、本日現在2億円の資金不足が生じております。つきましては、ぜひ皆様のご協力をお願いしたく、ご寄付をお願いする次第です。書面にて厚かましいお願いで恐縮ですが、寄付金は一口1万円とし、二口以上のご寄付を賜れると公人に存じます。ご寄付にあたっては 同封の振込用紙を行いいただきますようお願いします平成二十六年三月ということでこれが同封された振込表ですけれども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 えまあ、そもそもお今、えー、話を伺ってです、ね、これ、初めて知ったわけでございますが、えー、これ、は私が総理を辞めたときにですね、ときに、うちの妻が、まあ、知っておりまして、そしてその中で、えーまあ、そういう、まあ、いわば私の考え方に非常に共鳴している方でですね、その方から小学校を作りたいんで、安倍晋三を小学校にしたいという話がございましたが、私はそこでお断りをしているんですね、私はまだ現役の国会議員だし。えー 総理大臣は辞めたけれども、この先全くもう、もう一回。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 では大阪府ですか。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 総理に、あ、断られたかもしれないけれども、総理が、総理にもう一度復帰された後にも、この振り込む票が流れているわけですから、これはね、厳重にね、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 これにて長妻君、山尾君、大西君、辻元君、後藤君、玉城君、福島君の質疑は終了いたしました。